となりました6月最後の放送です早いですね2017年も半分です、ね、半分早 い, 早いですねもうやだやだはいさて今社会は週刊誌やネット上で他人の誹謗中傷2017年特に多いかの多いもう年々増えて て, えてん な, なんでこんなに人叩くのが楽しいかその一般割合 で結局それが自分で自分の首を絞めてとか息苦しさこの社会の作ってますよねだからみんなこうこ人んまり目立たないように生きてる目立つとすぐやられちゃうんでねだから社会も学校の教室までも同じだと思うんですよ、うん、す目立つとすぐいじめられるねなんなどああもう本当にやっぱり幸せな人は意地悪しない っていうことでねやっぱりみんなな幸せなんだけどダメですねうですよ ね, ね言ってるけど<笑>うんとてそう思いますですでからね今日はねハッピーなメールや面白いメールを紹介することでねでそうなんですだからみんな幸せになっていただこうと、ね、すがすがしい気持ちになっていただこうというふうに思いま す, いいますさあ最初の一曲目にあったみたいにねお日様をこれからねもうおましていただきお迎えしましょうねえ。 えー、ラジオネーム、もちもちもっちーさんからです。はい、常, 連です常連さんですね、うん。私のお誕生日に夫婦で近所の高級フレンチレストランにいた時のこと、うん、すごい。 ランチでしたが特別なのでお酒も飲みメインのとろけるようなお肉に始まりデザートはバターたっぷりのケーキで締めましたすごい主人から「いつもありがとう」とスイートなお言葉も頂戴し決してイケメンでない主人なのですがこの日ばかりは福山雅治に見えお腹も満足心も満足で店をルンルンで後にしました と、その時、突然主人が真剣な眼差しで、あのなあ、俺、と見つめてくるのです。え、何これ以上、どんなロマンチックなことがあるというのとドキドキし、続きの言葉を待っていたら、ごめん、もう出そうや、先帰るわ、と、カール・ルイスのようなフォームでよ、カールルイス<笑>風のように走り去っていきました。彼は、高級なものを食べると、 B になるのです<笑>小さくなっていくうちの姿に興ざめつつ、うん、間に合うといいなと思い、うん、私はコンビニでのんびり買い物をしておりましたがあれれ、ね、とダッシュトイレにこもっていた主人に「私もやねんめっちゃ め, ちゃめちゃやばいねん」と叫び。 えー、俺もちょっとまだよし分かったと<笑>想像にトイレを明け渡してくれた主人がまた福山雅治に見えた瞬間です<笑>、うん、貧乏性な腹を持つ私たちはわざわざ遠くに高級なものを食べに行くことだけは予想と固く誓い合いました面白いわー た<笑>だねもちもちもちさんに ね, ね一つ情報をねお知らせしましょうね、はい、どうもなく噂では、はい、福山様がこの番組聞いてくださってると、はい、なんかねええ面白いとええ面白いとなんか東京 FM のスタッフに言ったと言ったという情報がございますので。はい ね届いてるかもしれません<笑>でもカール・のイスが古いな<笑>ちょっとカールです、ね・ルイねボルトねああなるほど ね, あね<笑>でもあのこの表現好きですねなかなかこの人上手あの小さくなっていく後ろ姿にっていうのがなんかこう非常にこ う, うこ、うんね、条件浮かびます、ね、浮かびま す, かびますだけどなかなかこの人うまい文章<笑>さすがだ<笑>その文章生かしてほしいなんか<笑> 続きまして参りましょう。はい、シューゲイザ・ボーイさん、22歳の男性です、はい。初めてメールいたします。ありがとうございます。僕は適職でコンビニの仕事、転職でギターの弾き語りライブ、カメラのアシスタントをやっています。両親が江原さんのファンで、母は江原さんの学者に入っています。が学者っていうのは私のね、あの、要するにね、えっ、ー、と、 インターネットとかね、あの、携帯で勉強するやつなんですけどね。今日は両親のことで相談させてください。両親は再婚同士で、僕は母方です。仲が非常に良いのですが、結託するとちょっとうざいところがあります。僕はライブなどで他のバンドの T シャツなどを買ったりもらったりするのですが、ハードロックのバンドの T シャツはドクロ柄とか、ちょっとオカルトチックなものが多いのです。T シャツぐらいいいじゃんと思って着ている とそれを見た両親が必ず魔王の歌を歌います母お父さんお父さん魔王が来る父坊やそれは風の音母おっかない t シャツ着てるとあかん。今度はフルで歌うぞ乾燥までアカペラですごくうざいです失礼ですがこれは江原さんが仕込んだことなのでしょうか<笑> どころ柄、どころ柄などの T シャツは部屋で、部屋着でも 着, 着るのも、着るものではないのでしょうか。いただき物やレアものもあるので、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。あのね、えっと、この親御さん、素晴らしい共有ありますね。<笑>魔王。あの、<笑>これは私は、はい、あの、講座座、はい、仕込んではいません。<笑>どこでも紹介。ただ私は、あの、歌をやってますから、よくわかりますから、素晴らしい。これは、夫婦共になかなかインテリ インテリですよきっとね「だらだらだッじゃんじゃんって昔学校でいや聞きませんま、ねはい、いや私ね来年あたりこれ歌おうかと思ってちょ、えー、あの思ってたんですよ<笑>これね三役なんです三役あ役子供とねそれで魔王とお父さんと、うん、あっじゃあ子供と魔王とお父さんとあれだあのあれは説明する人がいるか4役になっちゃう語り部がいるからね ってい う, ふうになるんだけども、うん、でもあのそれはねどっちかというと三輪さんか な, あなドクロとかでも僕もねちょっと賛成、うん、そういうの着るのって、うん、やっぱりこうあのオカルティックなものを着るっていうのはそういう波長になっちゃいますからね、うん、だから、ね、あ, のあとはほら日常で私あれもいやりだから何も言わないけど迷彩服 いるのも ね, ねなんかこう戦いイメージしていっちゃうし、ねはいはいはい、だからやっぱりそういうのはなるべくやめましょうねーっていうようなことなんだけど、うん、でもなかなかいい声れなんか幸せじゃない ね, ねえなねいい家庭だ な, な、ね、あのね君はねそういうことをまず言う前にね感謝してください、うん、でもこれを送ってくるっていうのは大事でしょう ね, ね<笑>う い, いい家族、うん、なんか素敵だな。なんかこれから なんかいいな<笑>皆さんで送ってくださいいろいろともう一個行きましょうよいきますかね秋さんからです はじめまして、先日、江原さんの講演会に初めて参加させていただきました。テレビではなく、生の江原さんに感動しました。また、江原さんのお話をお聞きして、ご縁や結婚についての悩みの答えを出すこともできました。ありがとうございました。この講演会前にあった出来事なのですが、私は駅のトイレに傘を忘れて、急いで戻ると、誰かが持って行ってしまったようで、亡くなっていました。落胆していると外は雨。仕方なく、近くのお店で傘を購入し、 講演会場所への、えー、行き方をお店の方にお聞きしましたすると自分の思っていた場所と違うことが分かり急いで向かい時間までに着くことができましたもしお店の方に聞かなかったら完全に道に迷って講演会を諦めていたかもしれません傘が私を江原さんの講演会に連れて行ってくれたと感じる出来事でした親切に道を教えていただいたお店の方にも感謝ですで な, るほどなるほどね そうね。損して得取れじゃないけど、うん、あの、なんていうのかな、そういうことがあってもね、かえってプラスもあるってことありますね。あるあるですね。あるある。あります、こういうことね。あるあるね。ね、うん、でもそんなことを思える秋さんの心が素敵だと私は思いますよ。それではお聞きください。風。 6月生まれの方にお誕生日おめでとうのことたまをプレゼントするコーナーです。まず早速ね、お便りご紹介したいと思います。えー、ラジオネーム、魂が若いおばさんさんからです。<笑> 6月のお誕生日。娘、16歳のお誕生日です。魂の年齢が私なんかよりもずっとずっと上ということは一緒にいてわかります。高校受験頑張って。今は青春真っただ中です。 お母さんもお弁当作り頑張るのでもうそろそろ反抗期はほどほどにお手柔らかにお願いします。おめでとうというね、うん、ことですけどねちょうど反抗期。<笑>なるほどね。<笑>ううねまあね特にねあの女の子の反抗期はなかなかね、えー、気難しい手をわいというふうに聞きますけどね<笑>まあねそういった意味ではでもなんか仲のいい親子さんなんだろうなっていうのが ね, ねお便りから通じますね<笑>、はい、本当にね。それではね、えー、お誕生日の皆さん紹介したいと思います。 お願いしま す, します笑顔いっぱいさんマシャゴンさんサンゴさんハトさんから元気ママさんグレートノーザンさんようこさんパワフルサチコさんまるちゃんさんキラキラママさんレイコさん菜の花さんサチさん江原さん大好きさん岡田伊代さん丸猫さんサボテンさん虫歯の日に生まれさん宮社長さんミッスンさん 川上薫さん、小熊さん、佐藤亮さん、けいちゃんさん、マードックさん、藤子さん、幸子さん、レイさん、ちーすけさん、秋広さん、ゆみゆみさん、ピータンさん、コブリンさん、なおぽんさん、ちよりさん6月生まれの皆さんは忍耐の達人必ず人生の扉を開く人です6月前の皆さんお誕生日おめでとうございます 江原宏行音語。 方々、そろそろお若いの時刻が近づいてる。楽しかっ た, 楽かった。楽しいとともやっぱり心温まった。はい。いいね。ねえいいご家族。文章うまい。ね、はい。うま い,、はい。そう。あのね、なんでユーモアのある人って文章うまい。うまいですよね、はいはい。ってことはね、文章うまいってことはね、想像力も豊かで、あのきっとね、言葉も楽しい人たちだと思う。人に読んでいただくって感じがちょっとあるって。ありますね。やっぱりそこに大河の愛があってね。でもね、これいいな。本当 <笑>お父さん日本語なのがまた最高ですね<笑><笑>っていうところでね、はい、せっかくだからもう一度紹介しましょうね、はい、元さん男性の方ですお笑いエピソードのお便りです家にいるとおならがよく出るのですが数日前人生史上最高の音が出ました<笑>その音とは携帯のマ ナ, <笑>マナーモードのような音です<笑><笑> 両親と暮らしているのですが母が思わず父に「携帯鳴ってるよ」と言ってしまうほどどうして私たちってどうしていくつになってもこの手のネタは笑うんでしょうね<笑>。 <笑>これうんこ本当ですね。うんこドリル、はやと売れてますね。まあ本当にいくつになっても人間って面白い、同じなんだなって思うかね、じね感じるところは思いますい。まあ、あの、この番組では様々なコーナーがございます。はい、そのコーナーはあの、えー、番組のね、ホームページの中でも、はい、あの、全部紹介されておりますのでね、はい、ぜひ皆さん送っていただきたいというふうに思います。すべてのお便りは東京 FM のホームページからご投稿お願いいたします。たくさんの応募お待ちしています。